えっ、ー、とま あ, あの日本の会社の習慣は、えーとまあ、1人の例えばあの、まあ、今回のパネルの中ではただ1人しか女性いないのでちょっと そ, こその側面、えー、とあの話したいと思いますけれども日本の会社はまあみんなご存知かと思うんですけどなんか昔から今は変わってきているんですけれども昔から女性がやる仕事と男性がやる仕事が えー、とちょっと差がありまして、今でもそ の, あの差が少しは残っています。えーとまあ、とあの会社はあの、まあ、単なる人々の集まりかと思うので、人, 人々の心理が会社の方針とか、えー、と仕事のやり方には反映されていると思いまして、で今でも日本の会社は、えー と, まあ、ところどころあの変わっていますけれども、えー、と例えばえーと 男性と女性のグループがあって打ち合わせの中では例えばコーヒーの時間でだった時と か,、えっと、なんかナチュラルに、まあ、自然にその女性のメンバーがいるから、まあ、コーヒー例えば注文するとか、えっと、お茶を入れるとかそういうあの仕事は、まあ、言うまでもなく女性が自分からでも依頼されてなくても。 えっ、ー、と、おね、あの、言わな、言われなくても自分からやるっていうことはちょっと習慣があって、そちらはちょっと納得できないなと思いました。まあ、最初の頃は、まあ、あの、ちょっとみんな多分、えっ、ー、と、まあ、アグリーできるかどうかわからないんですけど、意外とインドの会社の、えっ、ー、と、文化は日本と違ってて、えっ、ー、と、結構平等な文化になってます。えっ、ー、と、会社の。 あの職場の文化ですけども、えー、とでも日本は、まあ、最初の頃はそれに気づいてなくて私あの、まあ、別に自分が一番あのジュニアだからやってもいいんじゃないかと思ってやっちゃってはいたんですけれども、えー、とちょっとあの5年間6年間経って今でも変わらないなって思っていたら気づいててこれってジュニアシニアの問題ではなくてちょっとジェンダー女性男性の問題じゃないかって。 ところどころろど気がつきましたでまずこれをどういうふうに、えー、とハンドルするかっていうとまずはやっておくことやり方を習っておくこと例えばレストランの予約とかやり方を勉強すれば自分も役に立つと思うのでまずはやり方を勉強しておいてできることはまず加工しておいてでその後、まあ例えば丁寧に断るとか、えーとまあ、違う人に。 丁寧にやらせることとか、そういうところ、今、ちょっとまだ戸惑っているっていうところです。えっと、アンタラがですね、アンタラさんが先ほど言ったことと、もう本当にもう一緒のことを言いたいんですけれども、えっと、まあ、最初にですね、最近自分が、えっと、今まで納得していたことで、まあ、最近納得し始めたこと。 またはまあ治ってきたと思ったことをちょっと一つその前に言いたいと思ってて、まあ、それはもう日本の、えっと、残留の文化残留の慣習だと思います、まあえっと。政府の機関がですね、まあ、厚生労働省とかがですね、えっと、いろいろな規定を えっと、設立したということで、あ,、まあ、あ, のある程度、ですね企 業,、まあ、企業も、ですねこう企業じじ自身も自らああの人の社員のですねあ多くの時間を活用するよりはですね、えっと、効率よくですね仕事をしてもらうということにですね重視を最近してきているということで、ですねその残業の文化が。 えっと、えっと、良くなってきているところだと思います。で、自分が今でも納得できないことがですね、アンタラさんがも言ったようにですね、まあ、女性差別のことです。まあ、女性差別ですけれども、えっと、会社のですね、あの、従業員の中の マネージャー と,、えー、とマネージャー以上の役員のクラスとかに入りますと、ですねその中のあ女性の方々の割合というのはですね非常に少ないと思っていて、えーとまあ、私の会社だとですねあの業界の平均よりは結構上回っているとは思いますけれども、まあ、それにしてもですね2割とか、えー、と3割はいかないという現状だと思います。 あ そ, ういそういうところはですね、えー、と直してほしいという思っているところだと思いますあ。この中でですね、日本語の学習者でですね、えー、と女性の方々も今日多く集まっているとは思うんですけれども、あ こ, のあこういう実態はあるんですけれども、えー、と残業とい 同じようにです、ねえー、と女性 の, その差別というところもです、ねえー、と徐々にです、ね、数年にかけて治ってくると私が思っています。